スクーは Y. p ク ー, ー c HEROES」o n l ー on a n i m a x